花のち晴れ、第8話、主人公二人が周囲を振り回すように、納得いかない、イメージ悪いとイライラ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングプリンス、平野紫使用出演の連続ドラマ、花のち晴れえばな男、ネクストシーズン、TBS 系の第8話が6月5日に放送され、 第7話の平均視聴率 7.5% から 2.1 ポイントもアップして 9.6% を獲得。第3話に並ぶ同作最高体を記録した、いずれもビデオリサーチ調べ、石碑が蓄築。元作は、セレブが通う英徳学園を舞台にした、花より男子の新章で、かぐらぎホールディングスの御蔵司かぐらぎ場で、平野の仕様と、元はお金持ちだったが、今は貧乏暮らしの江戸川音、杉咲花。 音の婚約者で、東野園学院に通うエリート高校生、長谷天馬、中縄大使、晴れに思いを寄せる人気モデルのめぐりんこと西留めめぐみ、イートヨマリエの恋模様を描く青春ラブストーリー。前回、天馬から東野園学院への転校を進められていた音だが、ふまくんに守ってばかりの自分では、ふまくんと向き合えないという理由で転校を延期することに。一方、音に振られて落ち込んでいた晴れは、 俺も前に新マネートなと気持ちを切り替え、彼女、仮にして欲しいというメグリンの要求を承諾。そして、オとは友達としてこれからもよろしくと握手を交わすのだった。ある日、メグリンは、晴れのために英徳学園が団結できるよう、自らの誕生パーティーを企画。一方、オはその日に天馬の両親との食事会に向かうことに。天馬の両親は、 音が遠野園への転向を延期したことに不信感を抱き、食事会で音が天馬の婚約者としてふさわしいかを見極めようとしていた。ところが、当日、英徳学園にパーティーを中止せよという脅迫状が届く。パーティー会場内に犯人が紛れていることに気づいた音は、大切な食事会へ向かわず、英徳学園に向かって走り出すのだった。前回、前々回と音と晴れのコミカルな掛け合いのシーンがなかったが、 今回は、音と天馬の映画デートに、メグリンとハレが合流するシーンがあり、隣同士に座る音とハレが、同じタイミングで笑い、泣くという展開があった。そこでハレが手にしていたポップコーンを派手にぶちまけるシーンがあり、ツイッターではその動画が、可愛すぎる、つぼすぎ、爆笑、微笑ましいと多数出回っていた。その後にかき氷を食べるシーンでも、音とハレが盛り上がり、二人のやりとりが見れて、すごく嬉しい。 やっぱりこの二人だなと話題に。一方で、本来は音と天馬、晴れとメグリンのデートのはずが、音と晴れの仲が良すぎておいて、けぼり状態の天馬とメグリンに同情の声も少なからずあった。それでも、音は晴れへの気持ちを認めず。そればかりか今回は、これまで音を思い続けていた晴れまでメグリンと正式に付き合うことを決心してしまう。天馬もメグリンも優しく一途なキャラクターだけに、この先、 音と晴れが気持ちを翻したとするとかなりイメージが悪くなってしまう。音と晴れを応援しているファンも音と晴れがメインなはずなのにイライラする。音と晴れの周囲の振り回し方に納得いかない。展開がふに落ちなさすぎて眠れない。音はいろんな人を振り回しすぎ、音のイメージが悪い。めぐりんがヒロインみたい。ふまくんがかわいそうと若干弾き気味のようだ。残り数回となった花のち晴れ。 ここからどうやって音と晴れの恋が成就するのか、あるいは成就しないのか、みんながハッピーになれる終わり方はあるのか、多くのファンが不安に思っているよう、脚本家の吉田絵里香氏は、自身の公式ツイッターでファンからのメッセージにリプライする形で、音、晴れはもちろん他の人物にも祝福できて明るい未来が訪れるように誠意を持って脚本を作っています。 見て良かったと思ってもらえるドラマにするべく頑張りますので最終話までご覧いただけたら嬉しいです。5月29日と語っている。視聴率もアップし、平野が公演しているだけに、後味が悪くならない展開を望みたい。平野潮さんプロフィール、1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。